来大地をです四つの竜がここ総倉前へ各目標天根竜神のもいいよいさ スイ 说说说。 よいよっっよさあさあさあさあさあさあ よそよそよそ。 よそほっしゃ 四十四十四 はいえー、応援していただいたエンドの皆さんに感謝の気持ちを込めてレッ、ありがとうございました。